さで投降を奪い、合を打つ。こせよ、はあ。我らは将軍のため、命を捨てて戦います。島勝殿には戦の前の緊張感がまるでない。 礼儀な頭脳をお持ちのしばし殿とは大違いだ。私が気を引き締めねば。 女性を戦場に出すとまあお優しいお言葉感謝いたしますさすが慈悲深いと評判の諸葛丹殿あまあその慈悲深いなどと大げさなですがご心配は無用今ここにおりますのは自分の意思ですから 千葉殿にもいいところがあるんですよ包みを守る城が一方の城は攻めぬとそれでは常に攻撃を警戒せねばなりませんそのような状況で集中力は続きますまい面倒、はあ、めんどくせえな面倒だからと兵に不安を与えるのですか兵の心を休んじ彼らの実力を発揮させる 分かった分かったここはお前に任せるよ好きにやってくれ承知いたしましたでは我らは先に進軍いたします 天地に望んでヘラヘラと司馬将殿は一体何を考えているのだ司馬将殿は頼りになりませんこれだけの力で後軍を退けましょう、ええ、しせみんな頼むぞまずは石の城を抑えるのだ我らは司馬将将軍を信じています徹底どこまでも将軍についていく覚悟です連礼 味方部隊が進軍停止敵の家計にあった模様です。 不行 かいしたものです。 ひねりにしてやるぜ、うん、触手 西の城は籠城の構えですロカスタンドの武命に恐れをなしたようです あの時に誰かが来れば。 俺、うんうんうん、もあのやらないとダメだよ。 いやーお前は頼りになるありがとな。 しいですがここそは東の城のみ。 つづけどんな戦でも負けりゃおしまいよなんとしても勝つねえ 死に続くのだこの要はこの帝邦が守る。 との言いたいことは二つの城を同時に攻めりゃ、自分たちの目も分散するましてここは川が流れる地形、分断されてもおかしくはない分かっていたならなぜ諸葛ッとの説明しないだーってめんどくせえしまためんどくせえ ないこれだけの兵を率いる将のはずなのにねだから嫌なんだ人の上に立つってのはさてと。 勝 っ, っ, ってもホントにえけど 押し行くよし。 出ると思ったか押しよきよさを甘く見るとどうなるかおもい知 れ, 耐えられる悔しいなここはかればな敵将討ち取った 耐<音>ししえられる耐えられ る, <音>るくこられこのまま負けではない 仕方はいねぇ加速しやがれおし置きよ帰られる帰られ邪魔なのよよられる覚えておけねい容赦しねぇぞ敵将討ち取った帰られる 見捨てずにいてくれて感謝する。 なぜこのようなことに。あいは、しましょう。彼の 本当にあなたってとにかく今が見れば死にたくないでしょう芝生様より伝令味方と共に戦場から離脱せよとのことおしよしよ耐えられる目の覚める戦ぶり見事耐えられる耐えられ る, られる邪魔なの Oh, no. やひとひねりにしてやるぜパフにすることによって動いておけ次は容赦しねえぞ敵将打ち取ったッッッッッ おまをたおすおしよきをかえられ私には到底及ばぬお働きです。 えるの何のするしここで国に準じて死ぬとかはなしだ したらいいの気。お前のおかげで逃げられそうにお仕置きよホンは大したもんだぜ耐えられてなこれ以上はなまけに行けやればできるくせに耐えられる邪魔なもんね天霊各方面から敵援軍が接近 危ないところでした援軍感謝いたしますこの戦まだまだ分からぬなさあ私たちも奮起たそうぞ素晴らしい戦ぶりよし我らも武名をあげるぞはっ お い, いいとこに来たほ ら, られ早く目を出せよどんな小さな戦も最終的には天下につなが る, る一戦隊ともおろそかにはできぬぞ私の知虐に勝てると思いかことが、そのまま負けではない敵将討ち取った オン聞くことがないそのまま負けではないはおしおき前元気より活躍ええタイムラらにすることね ここは私が必ず守るわ。 これが実力者の輝きなのですが、ね、一歩でも近づきたいものです四条殿の働きで致命的な被害が免れた全然喜べる結果じゃないけどリグンは。 芝生らの奮戦により全滅を免れた勢いに乗った五軍の大将諸葛閣は東高より北上儀軍のこもる合皮心情を包囲したここに至り芝生と諸葛丹は芝氏に援軍を求める芝氏は一隊を率いて五軍の包囲を破り 合に入場動揺する兵をまとめ五都の死闘に備えた希代の地匠にして偉大なる父芝居すらも認めたその頭脳時代を牽引する天才の軍略が披露されようとしていた